4から3の第6エンド、ハウス、円、の外側付近にあったストーンに当てて角度を変え、相手のナンバーワンストーンを弾き出して2点獲得。成功すれば複数点、失敗すれば相手に得点が入るというシチュエーションで、鮮やかに仕事を果たした。スキップとしてはチャンスでもありピンチでもある。大会前にも練習していたし、イメージ通り投げられた、とうなずいた。 この1インチで一気に流れは傾いたかに見えたが、そこから粘りを発揮するのが中部電力の底力。ロコソラーレは同点に追いつかれて最終エンドに入ったが、藤沢が最後の1インチを落ち着いて決めて勝利をつかんだ。決勝点となったラストショットについては、あれは相手のナンバーワンストーンを出せばいいだけの一番簡単なショット。でも私なので、 転ばないように意識した、と笑った。